レイナスタイルです本日はパソコンの部品が揃ったので組み立てていきますパソコンの組み立ては一度や二度ではないのですが前のパソコンを組んだから7年くらい経っていて動画編集するのに非常にストレスがかかりました前のパソコンのスペックをというと CPU がコア2クアったで動作周波数が3ギガヘルツメモリもマックスの4ギガバイトを積んでました動画編集するようになって グラフィックボードだけでもなんとかしようかと v ノビダーの GTX1050PI を入れてみてはしたのですがあまり効果はなかったですともかく現在のプラットフォームではどうにもならない壁なので最新のスペックになるやを作り直すことにしましたということで組み立て開始ですまずはマザーボードですねマザーボードはギガバイトのゲーミング用を これは第8世代以降のインテル CPU で LGA2066 に対応したマザーボードです私のパソコン選びの基準としてはどうせ作るなら今後10年使えるプラットフォームは必須と思っているので LGA2066 をマストでした黒を基調としたマザーボードですメモリスロットは4チャンネル対応で DDR4 が8スロットもありますつまり 階段 128GB ものメモリが詰まちゃいますかっこいいシールがいっぱい入ってましたなぜかギターのピックも入ってました続いての箱はメモリーですねレーナといえばキングストーンレーナストーンと呼ばれているほどのキングストーンの信者です冗談はさておきキングストーンのハイパー X16GB×4 枚で計 64GB です8枚させるので最初から。 16GB×8 枚で 128GB にしちゃおうとも思いましたがそんなに必要かとも思い予算を CPU のグレードに伸ばしました次の箱はうんちょっと重い ATX 電源でサーマルテイクのタフタワーブランド RGB 電源ですなんと 1200W 信頼性の高い80プラスのプラチナム電源ですそれにしても電力バカ食いですね自作を始めた頃は 250W くらいの電源でしたのに CPU が約 165W グラフィックボードも最近の RTX2080Ti なら 250W は消費しますので最初のパソコン選びの基準でいう10年使える電源としては。 余裕を見て 1200W は必要かなと思い選びました続いての箱は CPU ですインペルコア i9X シリーズ 9960X です16コア32スレッド 3.1GHz ターボブースト時は、4.4GHz のモンスター級 CPU です価格なんと17万5 0 0円 当初10コアの 9900X にするつもりでしたがメモリの予算をこちらに回し16コアにしましたメモリはあとしできますが CPU は交換になるのでその方が割高かなと思いましたそしてロボネストの簡易水冷、水冷一体式 CPU クーラーです LED 搭載でピカピカ光る12センチファンが2基搭載されています ファンは前面にき背面ににき、き背ついてます。最近のパソコンケースにはドライブビーがないものが多いですがこれは5インチビーが2個ついてますでも後からわかりましたがかえすいらのラジエーターをつけると上段のドライブビーには DVD などのドライブは入りませんでしたこれは注意が必要です前のパソコンから外してつけるものを紹介します。まず、 ブルーレイのスーパーマルチドライブエース姿ですドライブベイにつける引き出し式小物入れこれはマジエーターと干渉して入りませんでしたそしてシリアル a t a 接続の SSD3 ディスク製の 512GB と 256GB ですあとグラフィックボードですがこれも流用品で クロート志向が販売する GTX1050Ti ですのちにギガバイトの RTX2080 に交換していますでは踏み込んでいきましょう忘れてましたが、ね、システム 0バイトを挿入します p c i 接続全3リメモリーの挿入ですが映像では接続順序がよくわからず間違えてますが後で直してますケースに電源を組み込みますここで問題発生。電源が合う順番の中にケースに干渉していてネジ穴は合わせられませんケース側は金具で切り込り、電源の方に合わせていきます 教えて《募集中!》 起動しました。 ドラクエベンチでデルのノート PC と比較してみましょうちなみにコアイ7機です前のデスクトップが使い物になれなかったのでこれで編集してました この画面切り替えの時、下が出るんですね。 PC が4067スコアに対し新 PC は2 1505スコアです5倍以上の差が出ました